たけしさんのセッションを初めて受けさせていただいてから2ヶ月半私は今ほぼほぼ一般の方と同じ暮らし方ができています私は3年前難病指定の潰瘍性大腸炎と診断されました 仕事上、各地への出張、講座等で人前で話すことが多いため、潰瘍性大腸炎の症状、突発的な出血、便移、突発的な腹痛、体調異変は様々な面でダメージでした。人と会うたび、 交通機関を利用するび、仕事が始まるび、いつ症状が出てしまうか講座中に皆さんの前で症状が出たらどうしよういつもいつも不安でいっぱいでしたそんな中お世話になっている方から2ヶ月前にたけしさんをご紹介いただき セッションを受けさせていたただきました1回目から胃腸の爽快感など体感があり4回目のセッションの後は明らかな回復の体感を感じていましたこの頃からすでに一般的な暮らしをするまでに回復ここでセッションの間を開けると 再発の可能性があると私自身感じ子会議に通わせてもらいましたが何より武さんの顔を見ているだけで気持ちが明るくなるので毎週子会議に出席させていただきました顔を見て会話するだけでなぜか体調が良くなるのです。 気持ちがワクワクしてきて楽しくてたまらなくなるのですそうしているうちに自分自身の生き癖考え方の癖に気づき出しましたこの生き癖考え方の癖を改善していくことが大切なんだと日常での 心の在り方を改善していくようにしました1週間気づいたことを行動して改善の努力をしてたけしさんの顔を見てセッションを受けさせていただくこの行動を繰り返していたら大腸の調子が 海洋性大腸炎になる前よりも、さらに良くなり始めたのです。トイレに行くたび、元気な便が出始めました。もう、本当に嬉しくて、元気な便を見たとき、トイレで感動で泣いてしまったくらいです。 こんな便を見たのは何年ぶりだろうってこんな元気な便はもう見れないと思っていましたから本当にたけしさんの力って不思議でいっぱい今はこの感動を私の大切な人たちに伝えていくのが私の喜びの一つです たけしさん本当にいつも希望と奇跡をありがとうございますたけし軍団さん本当にいつも優しい心をありがとうございますこれからもよろしくお願いいたします